私はもともとコーチングっていうコミュニケーションの方法がありましてこれを1996年ぐらいからあのずっとやってきましたそのコーチングをやってる時にえーそのコーチングをさせていただいて人の可能性を引き出すっていう意味で非常にその有効な手法ではあるんですけれども一方でその限界っていうのも感じたんですね。どこに限界を感じたかっていうとう その日本っていうその社会そのものがそこに住んでる人たちの可能性を引き出すような仕組みになってないっていうことを感じてましてじゃあどういうふうになったらその人の可能性が引き出せるそういう世の中になるんだろうっていうことを考え始めたんですね。でそこでいろいろ模索している中でぶつかったのがエコビレッジという考え方でフィンドフォンっていう場所に3年ほど住んでたんですけれども。 その過程で非常にすばらしいんだけども逆にまた新しい疑問が出てきてこういうようなあのエコビレッジを一から作るとなるともう膨大な時間とお金がかかる一方でその地球温暖化だとかそのエネルギーのピーコイルとかの問題が出てきててえその一から作ってる余裕もないじゃあどうしたらそのエコビレッジがやっているようなことをその既存の市町村というか一般の人たちが住んでいるところでやっていけるんだろうか。 っ考え始めた時にトランジションタウンという考え方に出会ったんですね。はい、えー、まあ、日本でその石油に対する依存っていうのをこう減らしていくっていうのはあの簡単ではないと思いますね。で、それは日本でというよりもその石油依存が激しい、その先進諸国全てに言えることだと思うんですね。やっぱり人間ってこう。1度得た。その。 便利さっていうのはなかなか手放せないと思うので、えー、はい。じゃあピーコイル来ます。じゃあ石油やめます。っていうふうにはいかないと思うんですね。ただそれって何て言うんだろう？こう。説得していくものというよりはあの？どうあがこうとも遅かれ。早かれ。石油はやっぱりその供給がね。先細っていくことはもう明らかなわけで。 それがこうある日突然来てパニックをするかそれともそういうことをこう前もって準備をしてえこうソフトランディングしていくかのどっちかしかないと思うんですけれどもそこの何のて言うかなステップがこう緩やかに降りていくそのステップがこうなんとなくこうイメージできればそれは日本人であれその他の国の人であれあのそういう あの石油消費を減らしていくっていうことは可能だと思いますしそれをしなければあの暗いいいいい結末しか待っていないとういうふうに思います、はい、このトランジションタウンのね活動がまあどれぐらい広がっていくかっていうことなんですけれどもあの正直わからないっていうのが正直なところであのそのロブ・ホプキンスさん自体も言ってるんですけどもこのトランジションタウンの活動ってえ何か目指してるこう最終到達地点が ああるるわけではななくある種のこう壮大な社会実験だで、自分たちもまだ最その A から Z まで全部やったわけじゃなくてまだ多分せいぜい A から C ぐらいだろうと。日本の場合で言うとまだその A から Z で言うとこの A ぐらいでまだあの産声を上げたばっかりの段階だと思うんですけれども、まあ、そうは言いながら、えー、いくつかの地域ですで、えー、に試みが始まっていて、まあ、そこで の, その反応は割とこう前向き。 私たちとしては何でしょうこうその実際の地域で実践を積んで、えー、何かこう何て言うかな他の地域に対してこう語られるものを、まあ、作ることがまず優先だというふうに考えているので、えー、もちろんその関心があってあの聞かれた場合は、まあ、行ってご説明したりはするんですけども、まあ、とにかくその、まあ、限られた地域でもいいから。 実践を積んで何かしら、こうやってやればいいんだっていう、で、それも。イギリス生まれのものなんだけど、それをこうそっくりモノマネするというよりは。やっぱり日本なりのやり方があると思っているので、そういうことも。考えながら、あの、徐々に広めていけばいいなというふうに思っています、うん。そうですね。そのトランジションタウンっていうのは、あの。お話してきましたように、その、石油消費をね、こう、石油というか、まあ、そういうエネルギー消費を。 減らしていくでそれを市民の力でやっていくということなんですけどもそういうと何かこう我慢するとか何かを諦めるとか何かそういうちょっと暗いイメージで捉えられることがあると思うんですけどもあのすごくこの活動の私自身が惹かれてる部分っていうのはそうい う, こう 暗, い暗くこうなんていうかな下向いてやるというよりはもうどんどんそのいろんな人がこう持ってるアイディアとかその想像力をこう結集して。 で明るいそのビジョンというかその街 の, あの未来像を一緒に描いてそれに向かって一緒に進んでいこうみたいなあのそうい う, こう明るるい側面をすすごく大事にしてるんですねあのやっぱりですかね楽しくなければその持続可能ではないという言葉をあのそのフィンドフォンに行ってる時に聞いたんですけども本当にそうだなと思っているので。 そんなにすぐこのトランジションって起きるわけじゃないですからその長続きするためにはこの活動を継続するためにはやっぱりやってる本人たちがこう楽しんでこう明るい未来を向いてこう一緒にあの孤独にやるんじゃなくて一緒にやっていくっていう部分が大事だと思うので、まあ、そのフィロソフィーというか、まあ、そういう部分を大事にしながらやっていきたいなというふうに思ってます。